この動画では、数式処理システムマセマティカの起動方法について説明しますまず、Windows スタートメニューから、アルファベットの W で始まるウルフランマセマティカのフォルダを探します こちらにありますようにブルハウマセマチカのフォルダを開いてその中からブルハウマセマチカのアイコンをクリックしますこれによりマセマチカが起動しますマセマチカが無事起動するとこのようなウィンドウが表示されますここで、 左上にあります。新規のドキュメント。の赤いボタンを押します。このようなウィンドウが表示されましたら。マセマティカの起動は完了です。ここで表示されたウィンドウは。マセマティカのノートブックと呼ばれ。この中で計算を行います。ノートブックは。 必要な個数だけ作成したり、同時に開いたりすることができます授業で提出するレポートは、今開いたものとは別のノートブックを学習管理システムマダバからダウンロードし、その中に作成します